皆さんこんこにちはハート回路の平野です今回は頭痛に対してなぜストレスチェックをするのか理由を説明します結論から言いますと意外にもどのストレスが要因か気づいていないからですこの点を掘り下げていきますあなたは肩こり首こり頭痛狩りお悩みではありませんか慢性的な痛みで何年も生活に支障が出ている時対策としては ラピスストレッチホットヨガ水泳ジムジョギングなど自己対策をしたかもしれませんしかし悪循環が続いているので運動的なことではなくもっと内面的な対策が必要だと感じたことはありませんかそして生体、声骨院回路鍼灸トリガーポイントいろいろ通った中でストレスを見る生体院に出会ったことはありますか 特に緊張型頭痛の要因はストレスと言われています経緯として肩こり首こり頭痛の場合はストレスである場合が多いです繰り返しますが自分のストレスの何が痛みにつながっているのかあなたは具体的に把握していますか肩こり首こり頭痛そして緊張型頭痛であればストレスをためないことが大変重要ですこれはネットでも本でも調べればわかりますので 正しいい認識だと思いますしかしそれぞれの生活環境があり忙しい毎日を送っていれば自分のストレスが何か分からないのも当然です上司部下同僚会社の問題夫婦間や家庭の問題神経質心理的な問題さまざまな問題を抱え本人では特定するのが困難な場合があります。 もちろん複数の要因がが合わさって痛みが出ることもあります本当にきつい時精神的に肉体的にも疲労しているため日々の課題をこなすのが精一杯だという人もいますですからクライアントが施術によって具体的に何がストレスになっているのか緊張につながっているのか心身条件反射療法で調べていきます そして要因が浮き彫りになったことから安心するのかそうそれかやっぱりねでもよくよく考えたらそうかもという感じで自分のストレスが分かっていきます例えると推理小説で犯人が見つかった時のハンド感ですその答えが分かった時意識と無意識また心と体がつながり回復しやすくなります心身一如と言います ももちろん認めたくない人もい人ます自分がその感情を受け止めるタイミングではないのかもしれませんストレスが分かっただけで痛みが軽くなる問題が解決したわけではないのにそう思うのは当然です私も最初はそう思いましたそのような方はストレスを受け取る準備をしていると思ってください 例えばドッキリのテレビ番組がありますが引っかかった方はかなりびっくりしますもしそれがドッキリだよと最初から分かっていたらあなたはどういう驚き方をするでしょうか心の中でハイハイとうなずいているかもしれません心の準備ができている状態とそうでない状態ストレスの受け取り方は同じでしょうかそれが怒りであればあらかじめ分かっているため 体に悪いから怒るのをやめようまた言い方を工夫するなど違う行動をとるかもしれません怒りは炎を強化する感情ですその場はスッキリしても体は疲弊しますまた悲しみがストレスであればその悲しみを受け取り思う存分泣いてみるという手もありますなぜなら泣くとセロトニンが増えて痛みを軽減することにつながるからですこの根拠は、 脳からスストレをを消すす。技術、著者、有田裕穂さんを参考にしていますですからストレスを受け取る準備をするだけであなたの体に変化が出る可能性があります繰り返しますがこのようにストレスを受け取る準備をするためにストレスチェックをし心と体のバランスを整えていきます長く頭痛でお悩みの方はお気軽にご相談ください